今日はですね、ガンアクションやってほしいなって思ってあー、ほ本当に、それだよここまで来たらもう、バカを最後までやるし OK おはよういますおはいます、はいます<笑>とりあえず、ー、今、剣を置いてください 10じゃん。ということで今回は今日はですね、ガンアクションやってほしいなと思って、前回刀にあの無手加えた手のやつやったじゃないですか。はいはい。はい、まあ、それの延長として刀捨てて無手プラス10でやってみるみたいな。<笑><笑>えじゃあ今日は刀は使わないで10と無手で。ですえー、10が面の、はい、勝てっていい。 あーパペうん、うちょっとやってみてほしいなーって思うのを銃持うていりながらそれっぽい工程量を考えて、ねはいる。 ここのくぼみがこれに目を合わせるで、ここが水平になるようになるへぇなんか次元が言ってた気がするそう、次元が言ってたん<笑>くぼみと突起の先端上に宝石がいるそうですよ、なん基本的になんでかっていうとその若干下斜線じゃないですか、ねあのうんうん、打ったらやっぱりこのくらいの反動が生まれるから下斜線でこの反動との えっと、中間がちょうど真ん中になるような、なんか、自分は、アメリカのガンクラブとか好きでちょっとちょこちょこ来てたんですけど、その時やっぱり本当になんか前から殴られたぐらい買ってくるんですよ、何だろう、打ったときこ こ, ここがもう下から、うん。 持ち上げられてる感じ頭だけなんか下がっちゃうのを頑張って抑えてるイメージで今日の設定によりますけど素人の自分はこうやって構えるよく警察のなんか刑事ドラマとか射撃訓練場でこうやって構えてるな ん, か、はいはい、なんかこれかこうなんじゃねえのとか思ってたんですけどでもこうやって両腕で据えないとれはダメでしたから、うん、でもこれもしかしたら素人の人 うんうん。うん、ああ、そう本当にそれ。も う, も う, も う, もう大変バージョンできますよ<笑><笑>え、ちょっと理解しました。なるほどね。わっわかるわかる。はい。あ結構くんな。そう。そうだからなんだろう。こうなるんじゃなくて、ここは動かないんだけども、上はどうしても動いちゃうみたいな。お あーでもなんかこうなる、本当ここで一気にパーで持って帰る感じある。あとなんか下手したら本当に確かにこうなるか、えー、なんかこういうイメージだけどこうなる確率もあるから。例えば片手で持った場合、あー気になるわ。あーそんなにいかない。じゃあやってみますか。しょう。こんな感じでさ、なんか片手後ろのここにここを取れる。<笑> 隠れられるんですけどそうそうそう隠れられるなんかさ、綺麗じゃない方が良くないこういう時さあなるほどね乱雑な方がさあの、カメラワークできるかな無理かないや、なんか下が見えないようにできたら結構、遮蔽になるはい、まあ、例えば、ふいちのこっちからこう、バンバン打っててそうそう完全に狙われるから下が見えないようにさ、取れたらあの、遮蔽で隠れてる、なんか撃ってきたりします いいは、ね、顔でいんなこと し, てる<笑>なん何したょう<笑><よ><笑><笑> なさいなさい何をやってこの戦いにな っ, ってんたっけ <笑><笑><笑>まあ<笑> 2対1ですもね、<笑> 2対1にするか、<笑>無双にするかっ、ね、て、どっちがハードル低いんで、とりあえず初回だから、なんか設定っていうよりかはその、手にこだわってし無双だったら正直ってみて、ね、一手二手でどんどん殺せるからね、<笑>正直な話、やりやすいってやりやすいと思うんなんか2対1だったら、あの見せ方的に強者にしなきゃいけないんで。うん <笑>遮蔽をあんまり使うのが難しくなるかなっていう印象は無双でやってみますよきつかったのに一目してみるちょっとなんか敵の組織にあそこさんが潜入したみたいな、うん、潜入しまーす五条五条これね、えー、サミュエル・ジャクソンなのかなハンバーガーこおかなこれは<笑>それを聞いてる<笑>マクドナルドかチェイクシャクどっちかね<笑> アクションシーンじゃねえけどな。<笑> で, で, えで、うんってなって、やってきたら見たら下やって、うわー。あー<笑>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 ああああまたまず見回りしたり倒したから、いったり、これ、なんかちょっとうう、スワイちゃんを殺したら、バン、バン、入れたら、もう、こっから、蹴っちゃうか、俺の銃ああいい。で。飛ぶ。 バ, ン バ, ー ン, バ, ー ン, バーンバンバングイッッツバ ー, ンバーングイーンるほ バ, バなとかイメー ジ, <シャン>メージあの縦のストーリーの流れ的にはもうちょっとその、悟さんの優位な時がもうちょいあってから欲しいなっていうのとあとザキさんがそのなんだろ銃蹴り飛ばし出るっていうのって結構猛者じゃないですか。 も確か に, にしてはなんか、格闘になったら弱いんかいみたいになっちゃうんだったら、もうちょっと後にこの展開を持っておいて、歯も重アクションにするんだったら、こっちで来たんですけど、次、こっちから打たれて、あ、ああ、ああ、ああ、あ、うん、あ、あ、あ、あ、 あ, あそうですね。だ<笑>からあれや、あの俺が飲みたいになればいいあてことあうし、ね、ょ<笑>、超絶うま い, うまいっていう、ちょっとだけ出したところ、も、ボ ー, あ ー, ーは主役イリエン<笑> ここら辺まではうで す, か、うんうん、すごいとか、羽鳥さん、無双パートスパイ系のアクションって、やっぱなんか、そういう、応酬っていうよりかは、なんか、ちょっとなんか、マーもありつつ、緊迫してたところでいける、バーンってくるとか、うん、そういう感じが。かし <笑>ガチトコ銃とダクトだからこんなに伝わったんすよ。<笑> い格闘でたくさん来る。よ<笑> あんな使いがな ん, あんなふうにしてるんですか<笑><笑><笑><りま><笑> ううねえー、そうなりますよね。捕まっちゃったよ。最後だ。バ<笑>ン<安>！ラスト。ラ<笑>難しいんだよ。ラストモトルって難しい。多分ザキさんはそのも と, もとあの無手だったのに銃持ったってことはもう切羽詰まってるから、もうなんかもうぶらぶらんといながらこのやるどうにかしてでもぶっ殺してやるって多分気持ちなんですよ。この今の。 多分流れ的に V 先輩が強くなってもう押されたけどスケース逆転してああ勝てそうって時にもう狂っちゃったザキさんが銃持ち出してさらにピンチになります V 先輩をなんか 倒, 倒せそうって時に。 後ろからたこわいい。うんいけ 出ていいんじいない<笑><笑><笑>いつの間にですか、ハンガーここで曲線回収してる頭引っ張っていったらいいの<笑> あのエンドゲームみたいな感じでマイタスのあのハンマー持った絵だけ出てくるハンマー持った絵が出て、ハンガー持った絵。倒した。それでいく。分かんないけいい作業。いない。もうここまで来たらもうバカを最後までやる。いない。モス見るああ殴られる。たくさんクソなわって殴る。<音声> ちなっと緊張してきるでしう<笑> う<笑>やっていかね違うあのカラミのことをさあの考えてさ手を結構つけるじゃないですかだからなんかそういうふうにやるとめっちゃ難しいそうですね、うん。多分これ、まあ、ザトウイチもそうだと思うんですけどまずもう何でもいいから佐藤さんが動きだけか決めちゃってそれに合わせてカラミの動き合わせた方が蹴らないと思う真のことに注目しまくった方がいい 確かに絡みを立てすぎるとガンアクション の, そのいわゆるスパイもののアクションにはもしかしたら合わないのかも、うん、めっちゃ難しいやってみて思うめっちゃ難しいな勉強になるこれ終わってもう一回やりたいねガンアクションはうん、うん、ちょっと極めたくなったピドキってやって 来てやるとのだけで次の、スタート。 みんな思い思い、なんか課題というか、そうですねえー、こういう思いがあったんですけど、うんうんまあ、僕がまず言わせていただ刀じゃないっていうことで、素、は、手、いはい、とか、とか、はいはいはい、セオリーがわからなかったああ、確かに。なんかこうやって攻めるとかしたら、なんか、ヒうん、ーとか、な、うんか、銀、うん、かなっていう、はいはいはいはい、そういうのがね、あんまりちょっとまだ余らない、全然入ってない。っ、う、た、んうん、これ、本当に有効だ まあ、確かになんか、リアリティをいつも、ね、最低限守って、はいはい、あの刀でやってるじゃないですか、<笑>そうだから、それを加味すると<笑>、まあ、ちょっと、ね、研究不足に銃を使う利点っていうのがあんま分かんなかった、ねうん、初の飛び道具、確かに<笑><笑>どんだけ距離あってもか、打てばとりあえずうん攻撃にはなっちゃうじゃん。そうはい あれでもまたまぼかせられる。<笑>そうな、なんかもっと遠いところにいる時ときと近くにいるとき の, の距離感を、うん、ちゃんと理解した戦い方って、はいうのはい、はい、できた方が面白かったんだろうなそうだねリアクションとか、ね、あれともね細かいリアクション出していくからねこれらへと抵抗できるのか、ねうん、なってちょっとまりたいと思うすげえ俺ら真面目じゃないけどすごい、なんでどうした。きゃさんこんな遠くないのに遠くでいいのはなんでやってる あ, あ, はい、あのタですね、実は縦突きした最後まで行ってなかったっで、それも一つの心残りだったんで、今度は、ねはい、あの最後までくれた縦を最後までやりきるはいう、はい、それを、ね、目標に、はいあまあ、自分たちが、ね、この3週間でおの何かインプットしたものがあったら、それをまあ踏まえて、はいまあ、悔いのないように出していこ う, という。はい。解除しようかと思います。はいはい、というわけで、時間が続く。<笑> <be my> なんか前回俺がやっぱ思ったのは蹴りとかは結構その舞台とかだとこれだけで当たってるようにだけどちゃんとなんかそこは当てたいなっていう<笑><笑><笑>いやこれマジでめっちゃ難しいぞラッキー死にますね、こ れ, <笑> は, れはい、じゃあ<笑><笑><笑>楽しそう<笑> 9月の11日から9月の14日まで新宿眼科画廊さんにて舞台「水の花」出演させていただくことになりましたこちら世界の終わりの日の物語となっておりましてその日に あなたなら何をしますかという、えー、物語でございます。サヤグササトの Twitter で、えー、ご予約フォーム受け付けておりますので、えー、ご予約のほどよろしくお願いいたします。えー、またご予約されたお客様は、えー、こちらのフライヤ ー,、えー、サイン入りフライヤープレゼントさせていただきますので、えー、何卒ぞ、えー、ご感嘆いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。